Or, yeah, I'm a little bit of a problem. The clouds embrace the mountains, the sun is setting. What a hope y o u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 No, they don't look the same without you. you. Every time I run away, the thought of you will always me. Things will never be the same. Can't move up, but I'm still trying. I don't want t be alone. Somehow I know that you're not a man. m o u h t a t on me, I love you. キャンるのはやっぱりそう見い上げましたではどこ熊本のうんどっちの所ですか九州四季の坂そうん、いうキャンプ場です風呂に来てますなんかメンテナンス中で、うん、残念ながらお風呂は今使えませんただなんかシャワーだけ5時から8時の間の3時間だけ入っていいよと、うん、めんどくさいからもう明日いいかなと思います、うん <笑><笑>うこの敷地が広いよな、うん、いろいろおるんやろ、動物もおるってそうそう、考えガルーがいいそうる写真撮りに行きたいな晴れたか も, う、うん、もうどこにおるんかすらわからんぐらい広いどこにいろな今日のメニューはですねはい、うん、とそう、昨日、一昨日か信者が買ってきたから、うん ジョをバター焼きして食べるのととそうそう馬刺しや馬刺しうん馬刺し や, いいやつでもええのん買ってきたからそれが楽しみやなあ、えー、いな馬刺しってうんな、ね、ほんであとは肉肉は そんなラインナップになっております。はい たなよう、ねうん、スライスじゃない方があったらなこんなんです美味しそうこっちも食べてみないとはなんだけど。うん ちょっとこれはまたお酒が進んじゃうね。 やななんかさおちょっと空が<笑>かないい明るい長い。<笑> めっちゃかないい沈沈む国国い や, いや沈まぬうま っ, うまっ美味しい 九州はでももう終盤になったけど、酒も美味しいし、食事も美味しいし。振り返ってみて、だってさ、大分、さ、まず大分、関西、関西アジア。で、そこのあるのも良かった。良かった。日本酒も美味しかったし。お風呂入りで放題で三回四回入ったんじゃない？ えそんなにないっいですかすすすももああそこよかっったた、ま、のお土産もおのうらさな基本的に良ごごくんかすごくかったいい人 評価5い5満点やとしたら5やな。5満点 ？5 が満点やとしたらじゃない？と<笑>こさんは<笑> ？RV として？うんいやもう5点やな。な、言うことないもん<音声> な, ああんなと。あそこはもまた行こう行きたいと思うし。もし関西にあったらもう大人気やろうな。えっともう一個 RV 泊まった ？RV かルブイは。 RV は鹿児島や鹿児島屋あそこもすごい良かったね、うん、めちゃくちゃオーナーが親切やったなただキャンピングカーで全国回ろうたらまだ若いって<笑>言われとったよ<笑> 言, わた言われとったよね<笑>、まああと20年ぐらい頑張って働いてからんやって言われとったよそこからでも行ける もう60になってからあんま長距離運転したくないんだな、ね、<笑>なるほどな元気なうちにで結局定年して自由になった時にどこが良かったっていうのを選びたいでそこに住むとは、うん、<笑>いいねさん楽しかった思い出はいっぱいあるやんここはもうあの高千を行くまでに出会ったカップル 楽しくなかったやろ<笑>楽しいとかじゃなくて、うん、思い出がいっぱいあった、うん、えこんな出会いあるみたいななんかすっごいいい人達あってもうわかった俺はわかった二十六と二十七やねあそうな、ん、のいや知らんけど<笑>あの米焼酎いただきましたごうさまありがとうございますごちそうさまでまだまだあるけどもちろんお酒、うん 飲まれまれすかって聞かれて何て答えようって思って悩んだんだめっちゃ乗ります<笑><笑><笑>でもほんまあれは出会いっていうか友人さんってあの<咳>、まあ、その方たちがどう思ってるか知らんけど友人<咳>、ね、さんってなんか困った人を見つけたらっていうか見かけたらほっとかれへん人でなんか。 もう私に聞くまでもなくもうおらんくなっ て, てすぐ行動するタイプでなんか昔もそのフェスかなんか行った時に<笑>真夏の暑い時で熱中症で倒れてる人が「おーおー見てえと思ささ熱中症であそこ倒れてる女の子大丈夫かな?」ってと見たら「もうおらんくてってえっ?」て思ったらもうあっちの方にのの。 そこに行ってて救急隊員より早いぐらいにもうなんか OS−1 私に行ってたからだからそれぐらいやっぱりなんか気になる人を見かけたら困ってる人見かけたらほっとかれへん性格で、まあ、そこは尊敬するところお名前を言うてたね<笑>言<っ>て<笑>名乗るほどのものでは<笑>ちょっとでも 前にも言ったことあるかもしれんけどやっぱり役立つなと思ったんがもしそのここなんか山奥で住所どこか分かれへんあのグーグルとかも開こうと思っても う, もう全然電波も悪くてこの住所分かりませんっていう時に「どこですか?」って言われてるのに警察の人とかあのまあ保険会社の人とか説明するのにあの電信柱に貼られてる。 何番っていうかな、そういうのがあって。番号みたいなやつね、それは。全中ちゃうで。あの。標識。あれは、本当俺はこの動画を見てる人は役立つと思います、何かあった時に。まあ、安全運転で。<笑>車の中で、あの、イチャイチャしないの。<笑>イチャイチャしてたんか。しら、集中して運転してる。若<笑><笑><笑>いからな、話弾んでたんかもしれないねんね。その次は。 うん、高千穂高千穂京都高千穂めちゃよかっためちゃくちゃ良かった何やろう何がいいんやろうじゃあその何千も払って何がいい、うん、だってさそのみんなは高いって言うて、うん、思うけどうちらは良かったもうみんな良かったとは思ってるやろそうあのなんか乗った人は多分 満足してると思う、その五千なり六千なりっていう値段。すっごい良かった。こちらはな。良かったよ普通に。あの。普通に。もっと比べ た, たイメージはない。全然。あんな景色もなかなか見られへ ん,、ねうん。そう、今回の九州旅で私の中で<笑>。まあ、そな一位はやっぱり行きたかった高千穂。ね。すごい感動したし。 と何かな桜島も良かったし、うん、熊本城も良かったし九州自然多い、うん、山な山多い海な海多い山山な海あのどうやろうこんなところに住めたら心が豊かになるなって思う変に思わんといてほしいねんけど。 なんかの大阪におったら 5G とか 4G とかでなんかそこのせめぎ合いっていうかどこに行っても電波がないとかいうことがなんか経験があんまりなかったけど、うんなんか九州の旅をしてて山とかそういう中に入ったりとかしたらま今もキャンプ場やからなんか全然電波が数字へんくってえ、うん<笑> っっていうちょっとその動揺じゃあこういうとこで何するかって言うたら今までいつもさあの YouTube 見たりとかなんかネット見たりとかって過ごしてたのにもう一回になんかこんな本とか読み出したりとか、うん、そうそうすることがいつもと違うっていうか携帯の触っっててるる時間が減ってるかもしれないな、うん、でも電波悪いから電池変動めっちゃ入っ速い。<笑>めっ<ち>ゃ<笑> 電池電池めっちゃ早い。でいろんな発見があったんかそう思ったら九州旅してよかったとなんかもさん、ま、実はもさんが九州旅しようよってゴールデンウィーク休み取るからってその合間の一日でもんか そんななんか10日ぐらいでまあっても慌ただしいだけやしとかちょっと思ってたけど今度県絞ってな鹿児島だけとかうんうん長崎だけうん長崎だけ長崎行ってないからな長崎だけってどこ行って長崎は2人で行ったことがあってで私は今回長崎を入れてほしいって言ってすごい懇願したんやけど火がたらん<笑> 長崎入れちゃうともう引いたらよって言われてそうこれやったらお顔もっと走らなかったら多分全体的に薄くなるかなよかったと思います肉じゃができたか肉じゃ が, が, が, が, <笑>があめっちゃスッと刺さるから多分中までできてるきっと間のとこ入ったんじゃん <笑>終わってる<笑>そううなの、は<笑><笑> い, いねん<笑>これは熊本のしありがとただきますすみませんいただきます。まだ あ